皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月28日、念願のアイスバープリズムを手に入れました。個人的に青色のソーダ味が好きなので、後で青っぽい色に染色しようかなと考えています。ちなみに、旅人バザーで普通に買いました。買った理由は、安かったからです。一等の景品になったばかりとは思えない安さでした。やはり毎日10連無料の威力はすごいなと思いました。 バージョン 6.2 で追加された新しい宝珠を一気に集め終わりました。10周年記念マジックで10周年記念福引きの切れ端を集めながらやっていました。でも、メタルフィーバーの香水と宝珠の香水は同時使用できなかったのが少し残念でした。闇のキリン時にまた新しい宝珠が追加されていましたが、レベル上げのついでに取れるようにという配慮だったのかもしれません。ちなみに繰り返しになりますが、まだ持っていない宝珠の調べ方はこれが一番簡単です。